はい、また出てきました、このスライド。しつこいようですが、大事なことなので、改めて出したいと思います。風水害、土砂災害において、命を守る行動といえば、何と言っても早めの避難です。2016年の台風10号において、グループホームで9名の入居者が亡くなられたケースから、要支援者や高齢者福祉施設における避難という視点で振り返ってみます。 まず用語について少し説明しますグループホームここでは認知症高齢者グループホームを指していますこれは認知症の利用者を対応対象にした専門的なケアを提供するサービスで利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう家庭的な環境と地域住民との交流の下で 食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを提供するものです養子園2以上の認定を受けた人が対象となります老健施設これは介護老人保健施設の略で在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ入所者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供する施設です。要介護1以上の認定を受けた方が対象となります。社会福祉施設、これはグループホームや介護老人保健施設のような個別の施設を指すのではなく、老人、児童、心身障害者、生活困窮者など、 社会生活を営む上でさまざまなサービスを必要としている人を援護・育成しまたは更正のための各種治療訓練等を行いこれら要援護者の福 祉, え福祉増進を図ることを目的とした施設全体を指します。 では8月30日の防災情報に関する状況とグループホームの動きについて見ていきましょうまず午前5時19分に大雨警報が発表されますこの時の警報では雨のピークが30日の夕方の見込みであること 3時間雨量最大え3時間の最大雨量は130ミリの見込みであることも発表されています。9時頃には岩泉町が町内全域に避難準備情報を発令しました。夜にかけて台風が上陸するという予報を踏まえて、前日中に30日の9時頃に避難準備情報の発令を行うことを決定しておき。 避難場所所も6カ所開設していますこの時グループホームと隣接する老健施設を経営する法人の理事は、避難準備情報の発令を把握していましたが、要配慮者の 避, え避難開始が求 め, られるえ求められる情報であるということを理解していなかったために、避難は行っていません。 なおこの表の社会福祉施設とはこのグループホームと隣接する老健施設を区別しない場合の故障になります10時16分には洪水警報が発表されました10時3 13時30分頃には老健施設に通所できている人については家に送っています通所というのは 日中だけ通うサービスのことです。14時ごろには、悪化地区の一部に避難勧告が発令されていますが、今回被害を受けた社会福祉施設のある地域には発令されていません。16時40分ごろには、岩泉町からこの社会福祉施設に対して状況確認の依頼が来ています。これを受けて、 理事自身が尾本川の状況を録画しています16時55分時点の映像では尾本川の水位は地盤面から20センチほど低い位置でした理事はこの動画を役場に見せるため役場に向かい状況を報告していますこの時点では理事自身は避難を開始する必要はないと判断していますその理由は 5年前の台風の浸水時の水位上昇の状況などを踏まえるとまだあと2時間ほどは余裕があると判断したことによります17時20分頃には明石が水位観測所の水位が2 5ーを超えましたこの時累積雨量の基準もすでに超えていましたので岩泉町の避難勧告の発令基準を満たしていました 岩泉町もこのことを認識していましたが住民からの電話待遇などに追われてしまい町長には報告されませんでした17時30分頃には理事は役場から社会福祉施設に戻りましたが駐車場が浸水し始めていたため車を近くの高台に上げた後にグループホームの入所者を隣にある 同じ法人が経営ししててていいる鉄筋コンクリート3階建ての老健施設に避難させようと考えていました。管理者のほかに3名いたグループホームの日勤職員については台風のために今後帰宅は困難になると判断したため駐車場から車を動かすのに合わせて帰宅させましたそして車を順次高台へと移動させていきましたが4往復目に 氾濫流にハンドルを取られ、理事は社会福祉施設に戻れなくなりました。その後、理事は社会福祉施設まで歩いて移動しようとしましたが、氾濫流に飲み込まれてしまいました。なお、この理事はその後、近隣住民に救助されて無事でした。同じく17時30分ごろ、台風10号が岩手県大船渡市付近に上陸しました。 18時ごろ、社会福祉施設のある御も地区が停電しました社会福祉施設自体は18時30分ごろ停電したようです岩泉町では災害情報などを伝えるために町内の全世帯、全福祉施設に IP 告知システムを導入していましたが停電によりこの IP 告知システムを停止してしまいました 18時11分に夜勤職員からグループホームの管理者の携帯に風が強いため弱まってから出勤したいという連絡がありましたがその後携帯の電波も不安定になりましたこの夜勤職員は19時ごろに風が弱まったので出勤しようとしましたがその時には道が壊れていて出勤できませんでした グループホームでは急に水位が上がってきたため管理者が利用者をベッドの上などに誘導しましたしかしその後大量の水が一気に流れ込んできましたグループホームの管理者は水中で身動きが取れない中怖くてベッドから降りてきた利用者一名を抱きかかえ柱にしがみついていました 隣接する老健施設には職員が8名おり1階で浸水に気づいた職員が2階にいる職員に知らせようと建物内を歩いているうちに居室のない1階から2階に上がる階段の半ばまで水位が上がってきたために2階にいた入所者を3階に避難させましたこの時エレベーターが使えなかったため階段を使って一人ずつ避難させています 避難完了は19時ごろでした19時45分ごろグループホームの1階が水没しましたここで避難のための情報をまとめます大雨警報及び洪水警報は発表されています避難準備情報 これは当時の名称で、今は避難準備、高齢者と避難開始と言います。この情報は出ています。しかし、社会福祉施設の理事は、避難準備情報が要支援者の避難を開始すべき時期であることを知らせる情報であるということを理解していなかったために、避難は開始されませんでした。雨量と水位との関係は、あ雨量と水位の情報は役場には伝わっていました。 また役場職員はこれらの情報から避難勧告発令基準を超えたということは認識していましたしかしながら町長には伝達できず結果としてグループホームのある地域には避難勧告は発令されませんでした社会福祉施設の理事は目視で推移を確認していましたが理事自身の過去の経験から ままだ時間的な余裕があると思い、入居者の避難を開始ししせんでした。しかし実際には過去の状況とは異なり急激に水位が上昇してしまいましたハザードマップは土砂災害と津波浸水地域が公開されていましたが岩泉町は浸水想定区域の指定がされていなかったために 洪水についてはハザードマップが作成されていませんでした理事は17時30分に役場から戻ってきましたが社会福祉施設の駐車場への浸水が始まっている状況の中で入居者の避難ではなく高台への車の移動を優先しましたしかし浸水速度が理事の予想より早く車の移動途中で 浸水深が胸の高さにまでなってしまい理事自身も流されてしまいましたグループホームには管理者のほかに3名の日勤職員がいましたが17時30分の段階で車の移動に合わせて帰宅させましたまた夜勤職員は台風による強風のため風が収まってから出勤しようとしましたが結局 道路の被害によって出勤できませんでしたそのため浸水時18時頃にはグループホームには管理者の女性1名と入居者9名これだけしかおらず管理者の女性一人で入居者9名の対応をしなければならない状況となってしまいました隣接する老健施設には8名の職員がいましたが その職員自身が18時ごろ浸水に気づき老健施設の入居者を3階に移動させました18時ごろからの避難開始というタイミングでは老健施設の職員がグループホームの支援ができる状況にはありませんでしたこのような状況を踏まえどのような情報を活用して避難の判断をどうすべきかを考えます まず防災情報として警報の情報は基本的に 発,、えー、発令漏れは発表漏れはありませんまた警報が発表されるときには今後の天候の予測情報も合わせて発表されますので自分で避難の判断を行う際には有効な情報となると思います市町村が発令する避難情報では避難行動のための情報ですので有効な情報ではありますが 市町村が総合的に判断して発表されるためにその時の対応状況などによって発令が遅れたり発令されない場合もありますまた細かい地域の状況までカバーできない場合もありますので避難の開始を避 難, 状況避難情報だけに頼るのは危険ですまた災害の危険性がある地域でも ハザードマップが作成されていない地域もありますのでハザードマップがないからといってこの地域は安全であるとは言えないということにも注意が必要です。今回のグループホームのように川の近傍に立地している場合にはハザードマップがなくても現在の気象情報と将来の気象予測の情報と河川の水位の情報を参考にしながら早めの避難行動を行うことは有効でしょう。 なお、洪水予報河川及び水位周知河川については国土交通省の川 の, じょ川の防災情報のホームページや各県の川の情報提供のホームページで確認ができます水位と避難の判断の目安がわかるようになっていますので今からご自身の居住地付近の水位観測点をチェックしてみてください今回は グループホームの被災事例について見ていくことで社会福祉施設や要支援者対策を行う場合の避難について考えてきましたここで大事なことは要支援者の避難ではそうでない人の避難よりも時間がかかるということですまた支援する側も相応の人数が必要です今回のように危なくなってから避難すれば良いと考え直前避難 緊急脱出を行うことにしつつ、対応できるのは管理者の女性1人だけというような状況にしてしまうと持ち時間の面でも人的資源の面でも安全な避難を実現することは難しくなるでしょう。これらを踏まえると現在の状況に関する 情, え情報と今後状況がどうなっていくかという予測の情報を複数活用しながら まだ余裕がある危なくなったら避難開始しようということではなく余裕があるうちに避難開始しておこうという考えで施設内あるいは支援者内で避難の判断を行うことが安全な避難を実現するために重要になってくるのではないでしょうか。今今回回はは以上です今回は2016年台 風, 19 19、えー、台風10号の グループホームにおける被害について見ていきました次回は2017年に発生した九州北部豪雨について解説します